ね、ご協力で成り立っている本当にありがとう感謝申し上げますいよいよ第三部も後半になりました、えー、次にご登場いただきますのでございます青踊りには三つの遊戯踊り方があるという、えー、縦に蝶ちんを持って縦に大きく踊る、えー、先ほど言うのは須作連がそうですね。それから腰を落としてそのまままっすぐ上があまりしないで踊る、えー、向こうでいうごちゃへいという連合ごちゃへい連 そしてもう一人がの、もう一つが、ノン・キリュウという、今日これからご覧いただきますが、伝職しております、えー、踊り方でございます。まあ、各年それぞれにそういったそのの、いろいろ組み合わせながらですね、男踊り、女踊り、そして演出、なりものとのミックスということを楽しんで、組み合わせておるます。それではご覧いただきましょう。でございます。どうぞ ん<音声>ご長年の皆さんありがとうございました大変失礼いたしました連勝会間違えまして、えー、今年で結成11年目を迎えました校、えー、長年でございます